黒バラってさ、番、う、組、ん、覚えてる。懐かしい。黒バラ。昔見てた。よ黒バラ。じゃね、俺。ばあちゃんがめっちゃ好きだった。黒バラを。<笑>それ嘘だな。ば<笑>あちゃん家で見てたってだけだ。ばあちゃん好きじゃないじゃん。俺が好きで、ばあちゃんと見てた。<笑>黒バラみたいな企画をやるってこと。黒バラで一回やってたんですよ。で。あのー。あー、分 か, 分かった、分かった、分かった、分かった、分かっ た, 分かった、分かっ た, 分かったか。あ、やりて。 は、う、い、ん、だからサブちゃんはもうみんなの意見の企画が通りやすいからねそうそう、まあ、元々で言えば黒バラでやってた芸能人で打順くんがいるか、ま、それなって思ってそうめっちゃ好きだったもんあれめっちゃいいよねちょあれ番組の中でも中居んが言ってたけどうん野球、まあ、分かんない女性は何をやってるのってすごい思った確かに確かにでも俺分かったけど、ね、で男は 大体で分かるああ、そういうことか。わかんない人いるのか、そこで。漫画とかでさ、結構さ、まあ知ら、知らないと言いつつ、まあ、でも、置いていこうその人に、人、ね。そうです、すみません。すみません。よし、今回、すみません。ちょやってみますか。ちょっとやってみよう。超むずいけどね。1番から9番まで、趣味値関係なく。 普通のじゃなくするよ、俺。ああね、ちょっと凝った感じの。凝っていい。うん。野球詳しくないんだと思う。<笑><笑>どういう打順にしていいのか全然分かってないの。 できました俺は強いめちゃくちゃ強いマジ僕も逃げましたあじゃあちょっとばらつきというか偏りがあるチームですけどもういいじゃんいいじゃん癖のあるチームをちょっと偏りしかないよ俺じゃあ1番僕の1番言っていいですかひかるさんはいはいはいはい1番「セイキン TV」 一番いや、1番はね、結果されるです強いチームの1番って、ホームランバッターがやん。はい、はいはいはい。超強いチームって。うん昔、高橋由伸が1番打った巨人は超強いやっぱ1番は大切だからね、うん、出だしだから。2番、うん僕の2番、うん北の内親しああ、面白いね、うん。どういうチームなの、それ。まだ読めないんだ。くせ者にしたい、やっぱチームはいはい。はいそこっていう。 どういういチームそれはまあ気づくでしょう今後あ今後気づいていく確実な1個の角があるから あ, あそう角があるんだ3番うんああ3番ってやっぱ総行手揃ってるイメージうん分かる分か る, 分かる分運動神経がやっぱ抜群みたいなイメージああフィッシャーズおおそこに行くんだうんああ見たいなっていうてやつ、うんえー、3番、うん「ボンボン TV」 強 い, いや、てかオールラウンダーだからえ4番いいですかはいこれ四番チームの核となる東海、はい、のフィッシャーズと東海ってちょっと熱いみたいなイメージもあるじゃん、はあ、はあ分かる分かるそれでちょっと並べたかったっていうのもあるへえー、僕4番ヒカキン t v チーム TV チーム TV ってもうこれ言った瞬間にあといくつ TV があったっけなってもうみんな思ってったんですよ確確かかかににありますから5番は で、だからその一発のパンチ力というかうん5番うんそんなイメージある p d s 株式会社さんああ5番5番マスオ TV ああ5番っぽいめくちゃ信頼できる TV の中で言ったら5番っぽい5番だよ全部六、うん、6番はい6番は5番までで一巡終わったりして6番また1番に近い存在ですね、うん、なんかイメージうん寿司ラーメン立 おーなんかおおおもみたい な, ないそうそうそうそ う, そ う, そうすごいの見てるからねうん6番待って6番もういるもういないと思うじゃんイバキラ TV6 番6番イバキラ TV,、うん、<笑>キラ TV, キラ TV 喜んでるだろうな<笑> 7番はい7番俺はもう好きなことやってほしい、うん、もうめちゃくちゃなことやってほしいはいはいはいはいはいは あいいねこれなんかもう別に4番だから絶対打たなきゃいけないとかもない、うん、もう7番だからもうないしもっと三浦 TV いやもう俺野球そんな詳しくないじゃん8番一瞬ここピューディーパイ入れようかなっていや絶対ピューディーパイ絶対入れると思った俺簡単8番これはもうねこれ個人的にすごい好きで何見てる開催探偵団あーはいはいはいはい大好き8、うん、すする TV ああするさん TV つ い, てついてるんすよいやそのゲームになっちゃってるよ9番は僕はミスターマリモンドですねああそっかそっか、うん、僕9番はいヨッチ TV ヨッチ TV はなしじゃんヨッチ TV よしヨチ TV いいの重複でエントリーしてるよすげえ人気じゃんヨッチ TV と、うん、あ、ボンボン TV のヨッチが昔やってたチャンネルが、うん、ヨッチ TV 最後提供で終わってるやつねハハハハハはいこんな感じはいということではい まあ、遊んでみましてということでサブチャンネルでしたありがとうございました。